アロハ、EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さんハワイのファーマーズマーケット行ったことありますかどこでも同じだと思っていませんかなんとなくガイドブックとか見て、まあここでいいかみたいなファーマーズの決め方をしている人多いと思っております。今回は人気のファーマーズマーケットの楽しみ方をご紹介します。 おすすめののところがたくさんあるので最後まで見ていってください今回は何度かメディアでご紹介させてもらってるカカアコファーマーズマーケットの魅力とファーマーズマーケットの楽しみ方そしてその中で皆さんにおすすめの7選をご紹介しますまずなぜここを選んだのかってことからなんですけどハワイのファーマーズマーケットってアメリカ本土を経てハワイに入ってきておりまして大小を合わせて全米で 8000以上もまあ8000もあるのがそもそもすごいんですけどそのマーケットの中で去年こちらが7位を取っていてもちろんハワイで1位となっておりますあとここはほどほどのロコ感と観光とのバランスがいいところっていう印象ですこのチャンネルではちゃんと人と歴史からご紹介しますこちらカカアコファーマーズのオーガナイザーのパメラさんですお付き合いは某餃子のチェーン店の新人研修で食をテーマに企画 コーーディネートさせていただいたただ時からで結構古いお付き合いです。パメラさんはもともと LA でハリウッドのセレブにジュースを宅配するビジネスをしてて2006年にハワイに移住して少し経った頃にご自身がオーガニックとか健康的な食生活をしたいと思っているのにスーパーで買えるヘルシーな食べ物が当時は限られていたのでだったらいいものを作っているファーマーたちを集めてる 食べれるよ最初は、えー、ノーショアのハ岩でで始められています今回僕のおすすめだけじゃなくってパメラさんのおすすめも含めてこのベンダーさんどうとか一緒に回りながら試食しつつおすすめを決めております基準はいいものと個性と雰囲気かなと思っております営業時間は毎週土曜8時から12時となっておりますラフな格好でももちろん OK ですが 日焼け止めとかはあった方がいいですね他はワイメやカエルワなども曜日時間は別でやっておりますベンダーによって他の場所にも出ることがあるので旅行の日程が合わない場合概要欄のブログ記事をご参照くださいはい、ではおすすめを紹介します1つ目はファットワマモでイタリア語で手作りっていう意味のピザ屋さんです朝一でピザ日本人的にはどうなのかっていう議論は あると思いますがハワイのグルメが集まるグルメの祭典のフードワインフェスティバルで集まったフーディーの皆さんがこのピザうまいと1位を取ったピザですまずオーナーさんこちらジェームスさんなんですけどピザ中毒と自負するくらいのむちゃくちゃピザ好きでしてちょっとパーリーピーポーなノリで朝一からテンション高めにピザ焼いていますももともとファーマーーマズの別のの別ベンダーの 常連のパパンン屋さんでパン職人を得て同じファーマーズの野菜や肉素材のルートを確保しつつピザを焼くために朝方のパーティー会場から直できてピザ焼いてるみたいな楽しい感じがするファーマーズのサラブレッド的なピザ屋さんなんですけどちょっと真面目な話ピザは外側ふわふわ中はもちもちの生地と厳選されたチーズ地元の新鮮な素材を駆使したシンプルうまい系で小さい方は9ドル。 大きい方は15ドルで朝ピザを楽しめますファーマーズ来て日本人的にもしかしたら朝一ピザはちょっと難易度高めかもなのでここは後半の楽しみにとっておいてもいいかもしれないですねシンプルで上質なピザを楽しみつつバジルとチーズの香りも楽しめる 断然マルガリータ一択だと僕は思っています自分はまだ若いからパーティーピーポーで「使い酔い焼けでピザ焼いてます」とか冗談交じりに言っていましたがそんなね、えー、パーティーピーポーがね焼いたでもグルメさんも納得のピザ朝活朝ピザ<笑>的に、えー、味わって。 欲しいなと思っておりますここのファーマーズをおすすめするポイントはいくつかあると思っているのですが1つ目は厳しい選考基準で1日3件くらいファーマーズにお店出したいんだけどみたいな問い合わせがきましてまずはフードをテイスティングしつつ人柄はどうか美味しいか健康的かすでに同じようなベンダーがないかお客さんが楽しんでくれるかみたいな基準があるところなんですけどまあざっくり 年間1000件とかなんですけどこれを審査するっていうのもすごいですよね普通にここの楽しいところとして安定だけじゃなくって常に新しい風が入ってくるっていうのも魅力だと思っております2つ目はジャーニーズバーガーですのっけから連続でがっつり系なんですけどアメリカンな旅を意味するこの名前よくないですかこちらオーナーシェフのトニーさんが朝イチからハンバーガーを作っておりまして。 ファーマーでで美味ししいいい朝朝食がないとということで立ち上げました。朝一からハンバーガー日本人的に<笑>これも異論はあると思いますがロコに大人気のバーガーなのでハワイに来たら是非ロコライクにチャレンジしてみてほしいですねここのココナッツの炭が入った黒いバンズで作られたずんぐりとしたハンバーガーは 見た目インパクト大なんですけどかぶりつくとわかるのですが肉のうまみと肉汁が口の中に広がる食べ応えと風味たっぷりのハンバーガーですコエリというハワイのファーマーズで人気のビーフを使っててここのビーフは安定に美味しいって感じでアメリカらしいお肉感がありますねお肉をつぶし焼きにして外側の焦げ目がうまいアメリカっぽいパテだと思います トニーさんはもともとウェディングとかのおしゃれなケータリングのシェフをしててカジュアルなフードを高級料理のテクニックで楽しんでもらいたいっていうコンセプトでそこに合わせる時間かけてソテーしたオニオンのカラメリゼもお肉との 相性抜群って感じででおすすめですめ素材は地元産のフレッシュなものを厳選していますのでオーガニックとか健康意識高い方でもいけるバーガーだと思います。土直球でまんまなネーミングのブレックファーストバーガーにハバルティーチーズアボカドベーコンを合わせた超ガッツリ系にしてもいいですし朝一でバーガーはちょっとな方はブレックファースト系のスクランブルエッグとチーズベーコンの 朝サンド系のサンライズサービーもおすすめですで、アメリカ人はここでシェイクとかコーラとかいけちゃうと思うんですけどここはグアバ昆布茶とかナチュラルで優しい味のマンゴーソーダとかも一緒に売っているのでがっつりと体すっきりのバランスを取れる感じがいいと思います料理ってちょっとしたひと手間とか最後の一素材が大事だったりするじゃないですか そんな丁寧さを感じる見た目と裏腹の旅系バーガーぜひ楽しんでみてくださいこういう個性みたいなものを感じられるのがファーマーズの楽しみだと思っておりましてここは結構個性の強いベンダーが多い華やかな印象ですね3つ目はケイン・レートお隣のレモネード屋さんですやっと日本の女性向きな ご紹介ですケインレイはカヌレというフランスの伝統のお菓子屋さんでして16世紀からある何気に伝統がすごいお菓子ですねそれをハワイのレイ花のネックレスにちなんでちょっとハワイライクに名前をもじっているところとなりますもともとこちらはソルトレイクでひっそりとやっていたベークショップだったんですがコロナになってお店を手放して今は週末だけ食べれるショップですねカヌレってもともとボルドーの お菓子でアンパクト、小麦粉、砂糖、あとラムだったかなお酒を加えて型に入れて焼いたお菓子でしてラム生地以外の外の方げ目の香りの程よいビター感と中の詰め物を楽しむみたいな印象のお菓子ですね食感はお餅とクリームブリュレの中間のもちもちしたしっかりめの生地でハワイのクワバとリリコイがトロピカル感とハワイ感があっておすすめ ですこちらご家族で一緒にやってるレモネード屋さんなんですが絞りたてのレモネードは朝一にいいいと思いますここは使ってるレモンのせいなのかなと思いますが皮の香りもすごくいい、えー、爽やかな正統派のレモネードの印象でしてこの匂いにつられて人を刺さないハチさんとかもこのブースの周りに群がってくる感じですでこちらのおばあちゃん、えー、スイスの方なんですけど ブースの間で家族感とか親戚感みたいなあったかい連携感を感じるところもほのぼのしてていい感じだと思いますしファーマーズって拙い英語とかでも作った人と直接やり取りできたりこういう空気を楽しめるところだと思っていますあとはショッピングモールとかだと出会えない「ここだけ」とか「この曜日だけ」っていうシンプルなビジネスに触れることが できるのも魅力だと思っております4つ目はヒーリングキッチンです。超ヘルシーなサンドイッチとピクルスが手に入る可愛い雰囲気だよ、ショッピンです。オーナーのナオさんはハワイと日本を行ったり来たりしていた皆さん憧れの元キャビンアテンダントさんのナオさんです。ちなみに日本の美味しいご飯ってガイドブックよりキャビンアテンダントに来てって言われたりすることがあります。日本の美味しい地方のラーメン屋さんとかもガイドブックじゃなくて トラック運転手に聞けみたいな、えー、<笑>全然違うかでもホノルル線で来たハワイで美味しいものをたくさん食べてきたんだろうなと勝手に思っていますなおさんはクッキングが超好きな方で日本からハワイに移住した後ウェディングの仕事をした後 えー、こちら自分で料理を出すビジネスをやりたいと始められておりますこちらも同じファーマーズの野菜を使っていますねここまで結構がっつり系が多かったのでここでデトックス感といいますか体に優しいみたいな感じがいいと思っていますカラフルで綺麗なサンドイッチなので ビーチババッッググとかバッグの、えー、入る写真をぜひ、えー、撮ってみてみください野菜だけでぶっちゃけ大丈夫かって最初思ってたんですけど味はアップルサイダーのお酢を使ったソースでシンプル美味しい感じとあとは食べた後の体に優しい感じがおすすめですファーマーズってこういったスタートアップっていうかこれから大きくしますみたいなところ応援したくなるところに出会えるのがいいと思っていまして パメラさんってそういうところを伸ばすお手伝いもしててゆくゆくね人気店になったりショップを構えてガイドブックに乗りまくってみたいなところの原石に出会えることもあったりするのでハワイ上級者さんほどそういうところを見て楽しんでほしいなと思っていますここは他のファーマーズよりもコミュニティ感とか、えー、調和感が強いこととあとはスタートアップ駆け出しのビジネスのいい感じのエネルギーが 溢れるとところだと思っていますすすつ目ででバンブーーステッカーです皆さんハワイに来たらお土産を買わない人って多分ほぼほぼいないと思いますがここはバラまき系のお土産に本当おすすめで竹を使ったステッカー屋さんですもともと木作りのサインを作っていたテリーさんご自身やローカルデザイナーがデザインされている可愛いデザインが多いところですステッカーーってビニールとか紙とかか紙の 人工的な感じのものが多いんですが、自然のぬくもりがいい感じだと思っていまして、車とか冷蔵庫とかに貼るとハワイ感が出るばらまき系のお土産に最適だと思っております。竹ってむちゃくちゃサステナブルな植物だって知ってましたか UV 加工されてて色あせたりしないので超長持ちしますし、お魚とか動物系、植物、景色系、 あとは文字系とかとにかく種類が豊富で全部で300種類以上いつもありますこれ可愛くないとかショッピングするのがおすすめだと思っております多分女性はこういうの好きですよねだと思ってますここは種類がとにかく多いのでお気に入りを探すのが楽しいので女性と行くと長居しちゃうのがいい意味で難点だと思っておりますはい6つ目ですボートトルガーマーケットです。皆さんポケ好きですよねハワイの情報とと、か見てると ポケの登場率がすすごいなと<笑>多分ですけどハワイの人たちは週に1回ぐらいは食べてると思ってますでそのぐらい人気ですし僕も雑誌とかでよく紹介します最近はポケのショップが異常に増えたなと思っておりますマグロ好きの日本人にとってポケは一番とっつきやすいハワイの料理だと思いますいいマグロであることは もちろん大事なことなんですが冷凍物も結構紛れています生にこだわる人はここも超おすすめのポケ屋さんのうちの一つですこちら GM の JB さんで今回 たまたま別の撮影の時の動画もあったのでちょっとショップも紹介しますねデリ系のショップは買い目きと呼ばれるダイヤモンドヘッドのすぐ近くにありましてファーマーズは普段ショップに来れない人たちに来てもらう、えー、ポケとハワイアンフードに触れてもらう機会といった感じで出しておりますここのポケを語る人はちゃんと予習をしていて情報を集めていたりハワイによく来てる人っていう印象ですローカルに愛される 安定のポケを探している方ここは超おすすめです1937年創業でしてタバコとかビールとか普通に売ってますし中に入ると分かるんですけどまあこじゃれてる感とかが全くない、えー、当時の飾り気がない空気感にタイムスリップしますマグロはホノルル市場から朝一で仕入れてて弾力がありまして滑らかな印象で朝8時の 回転に合わせるって一体何時に作ってんだろうとか思ったりしますがマグロの味的に日本人の方にも超おすすめです味付けに関してはここはいろんな人種が住むねハワイらしいローカルライクなポケの印象ですおすすめはスペシャルウルガーポケあとはスパイシーもえー人気ですねポケって観光客寄せとローカル寄せの方向がある印象でここはローカル的な感じが強いかなと テイクアウトして観光客が少ない近くのビーチとか公園の木陰のテーブルとかで食べるのがここの常連さんとかローカルのイメージです。ハワイってこじゃれたレストランとかじゃなくっても公園とかビーチとか近くにあるので風に吹かれて木陰のベンチでとか楽しめるところが魅力だと思っています。あとはハワイアン料理とかフィリピン料理も結構メニューが充実してて。 日本人にはちょっと勇気がいるかもって思いますが次回は是非ラウラウとかポイとか超トラディショナル系のハワイアン料理も試してみてほしいと思っております。 雑誌でよく紹介するジャンルとしてポケ、ケパンーーキ、キ。ロコモコ、モステーキこの辺はよく鉄板で出てくる感じなんですけどハワイアン料理にチャレンジしたりする観光の方は結構特的に好きです。パンケーキとかアサイとかは後から入ってきたので是非ね本当の郷土料理を試してみてほしいと思っていますこちらのラウラウという料理はおすすめでしてまあ ハワイ料理あるあるなのですが全体的にあまり色味が出にくいのでカメラマンさん泣かせない印象ですとにかくファーマーズで弾力がある超新鮮なポケをぜひ楽しんでみてくださいあとハワイアン料理の企画って重要ありますかねぜひ、えー、ご意見お願いします7つ目はエブリデイアートさんですファーマーズでフードとかドリンクとか小物とかも ぜひ楽ししんんで欲しいんでいすけどここは一定もののショップでチープななお土産屋とかじゃ絶対出会えない木を使った手作り系のの食器のショップですハワイのスーパーとかお土産屋さんで木の皿売ってるところは多いのですがここは一つ一つ表情とか質感とかが違っていて大量生産系だとちょっと真似できない木のぬくもりを感じる表情豊かでセンスがむちゃくちゃいいところです。 こちらシャロンさんとパッドさんご夫婦でカエルワでお皿とか食器を作っていてシャロンさん奥さんの方なんですけど昔はジャズシンガーで名古屋とかに住んでいたこともあったそうです、えー、関係ないかもと思っていますが僕ジャズがめちゃめちゃ好きでしてジャズとアートって親和性が高いって勝手に思っていますこちらコンセプトもおしゃれというかダウン・トゥ・アス感がある日々の生活の中で アート性のある美しいものを使ってほしいっていう超いい感じのコンセプトでしてマンンゴーーーととかかク、松ののの木木モキポッネムなどの廃材を使っておりますこのままだとゴミになってしまう廃材にもう一度命を吹き込むっていうねアート感がいいと思っておりますブースごとに全然違う空気感があるのもファーマーズの醍醐味だと思っていまして シャロンさんはすごく柔らかい人柄といいますか5月の容器みたいな空気感がここはある気がしますカイルワの工場で廃材のブロックを削り出すところからほんとすごい手塩にかけて食器を作っておりまして現在はカカアコで第1第2第5度用のみ、えー、日曜はカイルワでも出ていますのでタイミングが合う方はぜひ行ってみてくださいでさっきも言いましたけどここだけっていうところが多いのも ここののカカアコの特徴かなと思いますし何よりここはこう送り出す母みたいな空気感を感じるので超いい買い物したっていう実感がすごいです日本の方ってとにかくブランド好きだよねってローカルの人によく言われるんですけどこういうものとの付き合い方って今の時代大事だと思ってて木の食器って呼吸をするので手で洗って時々乾燥してるなっていう時は ルミオイルで度を足してていいいくといい味が出てきます。エメラルドの皿超いい感じの色味じゃないですかハワイコンセプトのカフェとかでこういう皿とかあったらまあ食器のコストはかさみそうですけどテンションめちゃめちゃ上がると思います何よりブロックの廃材から炭素や込めて削り出した食器は買った後手間暇かけて愛情を持って使いつつ 食器に込められたアロハなぬくもりとか旅の思い出を思い返してみたいなのって超良くないでもともと農家が直接販売するのがゆえんのファーマーズマーケットですが野菜だけじゃなくってパメラさんもね こういういいものを作っているところを世の中にっていうサポート感を強く意識しているのを感じますしそういうコンセプトとか土台を知ってからここを楽しむのはハワイの特に上級者をすするる皆ささんの旅に深さが出ると思っておりますこのチャンネルを始めた理由がですねガイドブックとかハワイの本とかもやってきたんですけどコロナ禍で日本のメディアさんとかが自由に取材とかできなくって。 空気感ももちろんそうなんですけどちゃんとした情報を発信している YouTube もあんまりないなって思っててそこをちゃんと伝えきることそして皆さんのハワイでの楽しみ方のスタイルを提案できたらと思っておりまして取材先も厳選しております。ハワイの空気感にハマる人も多いと思いますがそれって気候とか街があってことだけじゃなくって。 ハワイの人が育んできたアロハの文化とか精神が醸し出している空気だと思っておりましてこういうねここだけが持つ本当の魅力を皆様にお届けできたら幸いです今後いい感じのガイドブックとかハワイの冊子みたいなエキサイティングなチャンネルにしていきたいのでチャンネル登録と応援お願いします DJ でしたマハロです